2018年4月の朝突然左足股関節の激痛でベッドから立ち上がれなくなりましたはうように整形外科に飛び込み変形性股関節症と診断されましたあと5キロ痩せれば治りますと痛み止めと尻尾をいただき半年通院しましたが全く改善せず インターネットで整形外科を探しては通う日々を過ごしておりました2019年12月頃からは右股関節も痛みだしたくさん歩く仕事でしたし介護が必要な認知症の母との暮らしに疲れ切って毎日自分に対してイライラの募る日々でしたこのレントゲン写真は「もう仕事を辞めよう」と決心して 2020年9月に近所のペインクリニックを訪れた時に撮ったものです左股関節には軟骨が全くなくなって大腿骨の丸みが削れ平らになっています最近このレントゲン写真を撮った時の診断書を書いていただきました骨董絵師の状態とはっきり書いてあります次に2021年5月10日に 別の病院で撮った MRI 画像をご覧ください左股関節の大腿骨が丸くなっていますこの MRI を解説してくださった先生が骨董絵師なんてしていませんと断言されましたこの2つの画像の間にたけしさんに出会いセッションやスカイプをしていただきましたそれだけなのに 骨頭絵師がなくなり大腿骨が再生していますこれがしさんとし軍団さんの出した真実の結果です今歩行時の痛みは全くありません軟骨がないからか可動域は狭くしゃがんだり足を組んだりはできませんがこれからはしさんに軟骨を作っていただき階段を上ったりゴルフをしたり 泳いいりりでできるように頑張りたいです同じ悩みで苦しんでいる方に見ていただきたいです痛みのない生活に戻ってほしいです生きる楽しみを感じてほしいですたけしさんは本物だと私は確信しています本当に感謝の気持ちでいっぱいです